スパイディーファンのみんなこれで物語はおしまいだ君も邪悪な悪党のシナリオと大胆な推測から真実へたどり着く優秀なヒーローの輝かしい伝説を楽しんでくれたと思う次のスパイダーマンの活躍にも君の力を貸してくれ